宮, 宮内健君。宮内君。いや宮本ですあ、ごめんなさい。<笑>失礼いたしました。<笑>はい、次に宮本健 君, 君。日本共産党の宮本健です、えー。森友学園への国有地売却問題について聞きます。私は去る2月の15日、当委員会の科学委員ですね、えー、2月21日、2月22日、2月23日の予算分科会、2月24日の予算委員会の集中審議と、 5回連続でこの問題を取りり上げてまいりまいした2月15日に私が初めて取り上げたときには、報道もほとんどありませんでしたけれども、その後、民進党の皆さんも調査チームを作り、現地調査を行うなど、野党が共同してこの問題を追及し、今では国民的な大問題となりました。さる3月10日、森友学園の籠池理事長は記者会見を行い、大阪府への小学校設置認可、 ののののの申請の取り下げと理事事長退任の意向を表明いたたししまこしこれで事実上この水穂の国記念小学院の4月開校は不可能となりましたけれども、これで幕引きなどということには断じてするわけにいかないと思います。ごみ撤去費用を名目に、なぜ8億1900万円もの値引きが行われたのか、この不可解な取引に、どのような政治家が、 関与したのか何一つ解明されていないな現状であります国有地は国民共有の財産であり、これが不適正に処分されたとすれば大問題であり、国政調査権を発動して国民の疑念に応えるのは国会として当然の責務だと思います。大臣はこれまで森友問題について国会で何を聞かれても法令に基づいて適正な処分が行われたと 繰り返しばかりの答弁でございました、たししかし適正であれば、これほど国民の怒りが広がるはずがないわけであります。毎日が3月11日、12日の両日実施した全国世論調査によると、森友学園が小学校開設のため国有地を格安で取得した問題について、政府のこれまでの説明に納得していないと考える人は 75% に達し、 納得してているは8だったと報じられておりますそこで大臣に確認をいたしますけれども、あなた方が適正と考えているかどうかはともかく、国民はその説明に到底納得していない、適正などとはとても思えないと言っている、その事実は大臣、お認めになります、ね、麻生財務大臣。<咳>あの 世論調査というものに関する信頼が極めて宮本さんの場合お互いということなんだというのがよくわかりました私の場合、世論調査のとおりだったら選挙に落ちたもんですから世論調査は絶対信用しないと以後思ったおかげで当選ずっとし続けているんだと思っているんですけれどもあの基本的な考え方として今おっしゃるような我々の申し上げていない適正な科学ということをずっと申し上げてきておりますのでそれに関して私どもの気持ちとしては全く変わっておりませんし 適正だったと思っておりますただ、そういったご意見が世の中の中に多くあるということは今言われたとおりなんだということは理解できますけれども、私どもの場合は、部分部分としてはきちんと合っていると、間違いなく思ってますけれども、ただ、全体として見て、今一つ腑に落ちないというお気持ちがあるという話はわかりますけれども、私どもの立場といたしましては、きちんとこれまでご説明申し上げてきたとおりだと思っております宮本君あの。財務省のつももりはわかるんですけれども ふ、まあ、に落ちないという国民の声が多いということはあの認めざるを得ないと思います、先ほど答弁もそうだったと思います。小池晃参議院議員が内部告発に基づいて政治家の関与を示す事実を突きつけてもです、ね、また私が一昨年九月の四日、先ほど議論になった近畿財務局九回会議室で行われた会議、近畿財務局の池田統括管理官、大阪航空局の高見調整係、森友学園側の木原設計や、 中道組との打ち合わせ記録を示して、その会議の事実関係を問いただしても、書類を廃棄したと、まあ、こう言って調べようともしない状況ではです、ね、国民の納得が得られないと思います。先ほどの今井議員の少し質問に続けますけれども、その新しいものが出てきたかどうかはともかくですよ、じゃあ、有益費に関しては、理財局長ご答弁の期間、 さまざまな打ち合わせをやってきたとお認めになっているわけですから、9月の4日に近畿財務局9階会議室で、有益費に関する話し合いが持たれたことはお認めになりますか。佐川理財局長答弁申し上げます、あのー 以前にもお答えしたかもしれませんけれども、7月から12月までの間にさまざまな会議が設けられたというのはあの申し上げましたが、何月、何日にそのどこでどういうその面会があったかというのについては記録がないので、その点については、えー、その申し上げられないということでございます委員長宮本君、いや、それこそ池田統括管理官に聞かれましたか。佐川財局長 あの担当官が当時の事業者の方とか、大阪航空局の方とご議論していたというのはそうだと思いますが、何月何日にそのどこで何をしたということについては、そこまで私ども確認してございません宮本君。いやいや、それは池田統括管理官に確認をされましたか、坂上理財局長。<笑>直接、えー、池田統括そのものにその日何があったか確認してございません。 委員長山本君そんなことで一体誰が納得しますか、これだけ問題になっていて、自ら記録を廃棄したと開き直って、ですねそのことを確認しろと言ったって確認もしないと、それは国民はですね納得しない 75%、当たり前ですよ、今まさにこ の, このことが問われていると、まあ、隠蔽といわれても仕方がないと思います。去る2月15日の質疑で 佐川理財局長は、近畿財務局は本県土地の処分について、2015年2月10日に開催された第123回国有財産近畿地方審議会に諮る前に、この豊中の土地の貸し付けについて、大体確実だという内諾を与えていたのではないかとの私の問いに、2015年1月27日、大阪府私立学校審議会において、条件付きで学校設置の認可適当との答申がなされる前以前に、 財務省あるいは近畿財務局から、大阪府の私学審の関係者に対して、予断をもって森友学園の学校運営の状況等を伝えた事実はないと答弁されました。この土地については、森友学園に貸せるだろうという見通しを伝えたことはないのかという問いに対しても、そのようなことはございませんと答弁いたしました。局局長長この答弁今も変わりませんね佐川理財局長 あの私学審での5か月連が出る前にえ、先方に対して国有地の処分について予断を持ってお答えすることはございません委員長宮本君。一昨日、大阪府の松井知事は、2015年1月の臨時私学審が条件付きで認可適当の答申をまとめたことについて、当時、国からは国有地の売り渡しを審議会に諮るため、小学校の認可の見込みを発表してくれと言われた。国の担当者が 大阪府教育庁の私学科に何度も足を運んでいたこの辺府の私学審議会が答申をまとめたのは国有地の売却を早く進めたい国の要請を受けたものだったという認識を示したと nhk が報じております今日は文科省に来ていただいておりますがこれゆ事実ですか文部科学省村田高等教育局私学部長お答え申し上げます 大阪府知事のご発言について、あの私ども文部科学省が変わってご説明する立場にはないわけでございますけれども、お尋ねがございましたので大阪府に確認をいたしました。そのことをそのままお伝えご答弁をさせていただきます。大阪府に確認をいたしましたところ、松井大阪府知事が13日の囲み取材で国を要請を受けたとの発言はなく、松井府知事の発言でございますけれども以下は。 卵と鶏の話で、国の売り渡し審議会にかけるために、大阪府として見込みを発表してくれと言われたからです。 国からそういう形で、負の私学課に何度も足を運ばれて、本当に国が売るなら私学としてありえますという返事をしているだけです。それは当然の話だと思うとの発言があったということでございます。で大阪府によりますと、このご発言は、大阪府において近畿財務局と手続き等について、事務的な情報交換を行っていたことについて、えー、述べられたものであるということで、あの受け止まっております委員長宮本君、まあ。少なくとも何度も足を運ばれて、そういう話があったということを。 おっしゃっているわけでありますけれども、これは理財局長、大阪府知事のその説明について、これはそれでいいんですか。佐川理財局お答え申し上げます、えー。公的な用途で国有地を処分する場合、まず事業の許認可主体の判断が示されることが前提でございます。それを含まして、私ども国有財産の地方審議会で審議を行っていただきます。 その先ほどの大阪府と近畿財務局の話につきましては、私どもあの取得要望を受けた後に、大阪府に対しましては、大阪府の中でこういうの取得要望出てるけれども、大丈夫でしょうかとか、審議会の手続きとか、そういう事務的な確認は、先ほど文科省の答弁にありましたとおり、行っております。ただ、いずれにしましても、近畿財務局から地方審議会で、国有地の処分を確実に行われるということを伝えてみたり、国有地の売却を早く進めるために、 私学審議会の答申を早く脱出してほしいなどといった要請をすることはございません宮本君、リか卵かという言葉が出ましたけれども、私は一貫してそのことを指摘してきたんですね。あの決して私はこの森友事件について、大阪府が被害者だったとか、松井知事や府議会与党である大阪維新の会が無関係だというつもりはありません。すでに報じられているように、2014年12月の大阪 府, 学大阪府私学審で、 財務状況への懸念などから設置認可が継続審議となった直後に、大阪府豊中市選出で、大阪維新の会所属の中川正宏大阪府議が、籠池理事長から小学校の設置認可について働きかけを受けたことを明らかにしております。籠池氏から働きかけを受けて、大阪維新の会の中川府議は、府の担当者に認可手続きの進捗状況を確認、15年1月に臨時審議会が開かれる予定であると、 籠池理事長側に説明をいたしました。そもそも大阪府ではですね、森友学園の要望後に、大阪府が私立小学校の設置基準を緩和していたことが明らかになっております。これまで幼稚園しか設置していない学校法人は、借入金で新設は認められていなかったわけでありますけれども、それを借入金があっても、設置を認めるように基準を緩和したわけであります。文部科学省に確認しますけれども、 森友学園が大阪府に対して、私立小学校の設置基準の緩和を要望したのはいつで、設置基準が緩和されたのはいつか、また森友学園以外に要望を出したところはあったか、そして、えー、規制緩和後、森友学園以外に小学校設置の認可申請が提出されたことはありますか。村田私学部長。 お答え申し上げますこれも大阪府の基準の改正に関することでございますので、大阪府にお聞きしたことをそのままご報告申し上げます。大阪府に確認をいたしましたところ、平成23年7月に森友学園から借入金による小学校の設置について、審査基準の改正の要望があり、平成24年4月に審査基準を改正したとのことでございます。 審査基準の改正の要望は森友学園からなされたということで聞いているということでございます。でなお、大阪府によりますと、本改正は他の都道府県における取り扱いを踏まえた検討を行った上で、私立学校審議会への報告、パブリックコメント等、所定の手続きを経て改正したとのことでございます。なお、改正された基準を活用した私立小学校設置認可の申請件数は、森友学園からの瑞穂の国記念小学院に関する一件とのことでございます。 宮本君あの要望も森友学園1件のみでありますし、それに基づいて申請が上がったのも森友学園1件ということであります。あの本日、橋本徹元大阪府知事はです、ねえー、これはまずかったと、このときは、えー、自分の責任だということを、あの反省の言葉をおツイッターで、えー、明らかにしております。えー、2015年1月27日 の, この 臨時私学審議会での条件付き認可適当の答申に至る経過、これをめぐっては、ですね国と大阪府でやはり大きく食い違いがあるというふうに言わなければなりません。そこで委員長に<咳>申し上げるんですが、松井大阪府知事は、国会で大阪府私学科の職員に対する参考人招致要求があったことに関して、私学科を呼ぶなら、僕を呼べばいいと、自身が応じる構えを見せております。私は本件審査のため 松井一郎大阪府知事を党委員会に参考人として招致することを求めたいと思いますが、お諮り願いたいいたと思います理事会で広告協議をいたします。委員長宮本君。そこで、その大阪府私学審議会であります。昨日、NHK は昨年12月に開かれた審議会の議事録を入手した旨を報じ、ある委員から、大阪府が学園側に入学志願者について問い合わせても、 人数は教えてもらえていない、などと、開校予定まであと3か月余りとなった昨年12月の時点でも、大阪府に対し入学する見込みの人数を報告していなかったことを報じました。配布資料の位置を見ていただきたい。これはその昨年12月22日の大阪府私学審議会の議事録であります。日本共産党大阪府会議員団を通じて、昨日、私が入手したものであります。2枚目 9ページというページ数を売っている河川部を見ていただきたい。サル委員から、安倍首相の奥様が名誉校長になられたという記事について、その経緯の裏付けとか、どういうバックで持ってなられたのか、大阪府は把握されているのですかという質問が出ております。それに対して事務局である大阪府私学科が、大阪府に正式になったという報告はいただけていない、いただいていないと答え、 さらに、現首相の奥様が名誉校長になっていることが気になるんですよ、との声が出され、パンフレットに載っています。パンフレットに載っているのですが、一般的にそう、なんでそうなるか、興味が湧くでしょうし、我々もなんで、こういう経緯でと、当然気 に, 気になります。まあ、途中で消えてますけどね。それをスルーしていくと、後で大きな問題になるのかなと思います。それで聞いてみたんです、というやり取りが、 その後交わされております、えー、そういうふうになっていることは、私学部長、間違いないですね。村田市学部長<笑>あのお答え申し上げます、今、あの先生がお示ししたあ資料 の, あのご指摘いただいたところには、そのような記述がございます委員長宮本君。安倍首相の夫人が名誉校長になっていることに委員から疑問が出され、これを放っておくと、 後で大きななな問題になりかねないという危惧の声が出されているわけです。まさにその後、大きな問題となり、名誉校長を辞めることになりました。やはりこれはですね、誰が考えてもおかしなことであって、安倍首相夫妻の政治的、道義的な責任は免れないと言わなければならないと思います。さて、私は近畿財務局と大阪府私学課は、片方だけが悪者で、 片方が被害者などというものではなく、どちらも影に日向に手に手を取ってあらかじめ示し合わせ、手はずも段取りも整えた上で、今回の認可申請と国有地の処分を行ってきた、いわば共犯関係であると断然だろう得ません。まず国土交通省航空局に確認をいたします。森友学園が新関西国際空港株式会社へ 助成事業計画概要書を提出し、騒音対策のための空調整備費を申告したのは、いったいいつだったか、いくらの申告だったか、それが内定し、新関空会社が森友学園に内定通知を郵送したのは、何年、何月、何日でしたか。佐藤航空局長 答え申し上げます委員が配布された資料に、これは関西アポート株式会社の発表資料でございますが、そこにもございますように、平成26年、2014年でございますけれども、9月29日に森友学園が新関空会社に対しまして、女性事業の計画概要書を提出してございます。このときは、これは空調の整備。 騒音対策としての空調の整備に対する女性の申請と、女性の要望の受け付けということでございますけれども、空調整備費は一億四千八百万円ということでございました。それで、これに対しまして、新関空会社から森友学園に対しまして内定通知を出しましたのは、平成二十七年の二千十五年三月二十三日ということでございます。 委員長宮本君、あの配布資料2に見つけておきました。これは極めて奇妙なんですね。森友学園が空調の整備費1億4800万円の申告を提出したのは、2014年9月29日、大阪府に小学校設置の申請を提出する1か月も前のことになっております。国有地の取得はもちろん、その前の定期借地契約すらなされていない段階で、早々と豊中の 国有地を想定した空調設備の申告書を提出しております。校舎など、それこそ影も形もない段階であります。理財局長ね、これは2015年2月の国有財産近畿地方審議会どころか、大阪府私学審に小学校の設置認可の申請を行う以前から、事実上、この土地の定期借地契約や、10年以内の売却について、森友学園に見通しを与えていたということですね。 佐川事代局長、答え申し上げますあの委員対局室でございますが承諾証のこの三の件でございますいや何の件すみません申し訳ございませ ん, ません本当に宮本君関西エアポートに二〇一四年九月二十九日に、えー、申請を出しているというのは私学審への申請よりもはるかに前である あるわけでありまして、以前からちゃんと見通し与えたんでしょう。佐川理財局長。大変失礼いたしました。申し訳ございません。あの今のこの助成金関西エアポートに関しましては、私どもあの全く承知してございません。委員長宮本君関西エアポートにこの申請を出すということは、まさに空港の近辺に。小学校を作るという話なんですね。あの。 それはそこの土地を借りれるという見通しがなければ、申請しようがないと思うんですけど佐川理財局長。お答え申し上げます。あの先ほど申しましたように、私ども公的な用途での国有地の処分につきましては、あらかじめ事業の許認可権者、地方公共団体の判断を受けて行っておりまして、事前にそのようなことを先方に申し上げることはございません宮本君。 い や, いやじゃあ申し上げてもないのに、勝手に動いてたということをおっしゃってるわけですか。佐川仁大局長あの 繰り返してございますが私ども、あくまで地方公共団体 の, あの私学審なら私学審での答申を得まして、国有審にかけて、その処分について決定してございますので、ちょっとその委員がおっしゃっております、その関西エアポートに対する助成金の話については、私ども承知してございません委員長宮本君、いや、国交省、間違いなく出てますよね。佐藤航空局長 まず、この平成26年9月29日の女性事業計画概要書でございますけれども、これは女性に対する要望書でございます。新関空会社のこういった女性事業の交付要項によりますと、毎年、 女性年度の前年度の九月三十日を締め切りとして、女性希望者から提出を受けるということになっているということはそうでございます。であのこの平成二十六年九月の時点で、提出をがあったということは、まあ、提出者である森友学園のご判断によるものだと考えられますけれども、あの平成二十六年九月当時、近畿財務局がまあ実施をされた、本県土地に関する公用・公共用の取得要望、 に、対しまして、森友学園のみが、まあ、唯一手を挙げた段階でもありましたので、まあ、そうした状況も踏まえ、まあ、提出がなされたのではないかというふうに考えてございます委員長宮本君。そんなあの、バグっとした要望じゃなくてですね、一億四千八百万円という額が書き込まれた申請書が出て、申告が出ているわけですね。それで、配布資料の最後、資料三を見ていただきたい。これは近畿財務局が 2014年6月30日続けで、豊中市長に提出した承諾書であります。下記1の国有地について、学校法人森友学園が行う下記2の小学校新設計画にかかる下記3の行為について承諾しますと は, とはあります。下記1の国有地とは豊中市野田町の8770平米の土地。下記3の承諾する行為とは、開発行為等協議 申出出書の提出に関すする行為となっております承諾書の3行目から、当該国有地の国と学校法人森友学園との貸付契約については、大阪府私学審議会において、本県小学校新設計画が認可適当な旨の答申、及び国有財産近畿地方審議会において、本県国有地の貸付契約が適当な旨の答申を得た後で行いますので、学校法人森友学園が、 国一国有地を使用できるのは、貸付契約の締結後となりますと書いてございます。ですから、もちろん正式にはその時になりますよと断り書きがあるんですが、あのもうこの2014年6月30日の段階で、近畿財務局長、心得という肩書きの方のお名前になっておりますけれども、近畿財務局は、こういう文書も示してですね、 この土地については、えー、森友学園に貸せるということを見通しを学園側に与えていた何よりの証拠じゃないですか佐川理財局長お答え申し上げますあの本件のこの承諾日でご説明する前にまずこの今委員が及びになった産業まさに私学信の答申や、えー、地方信の承認がないと 貸付契約にはなりませんということを書いてあるんだというふうに書いてございます、それでそもそもこの承諾書の中身でございますが、豊中市の条例におきまして、一定規模以上の土地の開発を行う場合には、開発行為者は豊中市へ開発行為にかかる計画の内容について相談が義務付けられているところでございます。 ご指摘の承諾書ですが、本件につきまして、本件のこの土地につきまして、まあ、公的取得要望が森友から出まして、取得がまだ正式ではもちろんありませんけれども、豊中市に対して開発行為について相談ができないかという問い合わせがございました、これに対しまして、財務局の方から、まあ、本件国有地はあの公的取得要望、一件だということもありますが、一定規模以上の国有地の処分につきましては、地方審議会の了承を当然要しますが、 開発行為者は、豊中市に対してです、ね、開発行為にかかる相談を行うこと、条例上義務づけられておりますので、地方公共団体との間で相談を行うことを妨げる理由はないということでございまして、豊中市と議論をいたしまして、こういう開発行為にかかる相談を行うことを認めているというのが、この承諾書でございますが、ただ、いずれにしましても、こうしたこの事前のです、ね、地方公共団体に対するその建築関係の相談、あの国有地を活用しての 介護施設の整備とか、そういうことについては、いわゆるその、えー、契約をですね、えー、取得要望を事業者において契約締結までの間に、地方公共団体との間で、開発計画に関する事前相談と行っている事例というのは、そういう社服をはじめとしてあのいくつもございますので、何か特別なことをしているわけではございません。委員長宮本議特別なことでですよ2015年2月10日の国有財産地方審議会で 枠組みでも決まった後の話ならともかくですよ、そもそも、えー、国有地は売却が原則だと、なんでこんな10年貸付なんていう、えー、異例なことをやるのかっていう議論が、翌年の2月の10日に出てくるような、その審議会の前に、前、前って言ったっても、それこそ6月ですから、もう1年近く前にですね、こ こ, こはもうあの借りて開発できるよという前提で、相談に乗ってあげてくださいっていう文書が、 出てるわけでしょこの文を見れば全くおかしいんじゃないですか、これ、何もそういうことやってないという答弁は撤回しておらない虚偽、虚偽答弁ですか。佐川理財局お答え申し上げます。あの今、お答弁申し上げましたように、あの他でもやっている話でございます。 あの社会福祉法人何かでもです、ね、事前にそのもちろん取 得, 要望の前で取得要望の後に契約締結の前にです、ね、やっぱり地元の自治体ときちんと相談をしないと その例えば一定の面積の公園の設置とか、えー、そういうことがその地方公共団体との間では、当然のことながらその要件になったりしますので、えー、そういうものについて事前に相談することを妨げるということではございませんので、えー、それの一つとして、ここでもやっているというだけのことでございます宮本君。いや、そんなこと聞いてないんですよ。あの異例の取引だと、審議会でも出るような話なんですね、社会福祉法人じゃないんですよ、学校なんですよ。しかも一括売却じゃなくて、貸付け契約なんですよ。 そんなこと早くから決まってるわけないんですよ。それをもう早くからそういう話が進んでるじゃないですか。だから問題してるんですよ。佐川理財局長、あの学校法人もそうでございますし、社会福祉関係の施設もそうでございますが。 あの会計法令上、きちんと随意契約、公共随意権を結ぶことかができるというふうにされておりまして、そこは同列でございます。従いまして、今申しましたように、ほかにおいても事前にこの地元との関係で、開発計画に関する事前相談を行っている例はございますし、その方がスムーズにいくというようなこともございますので、あえて相談を妨げておらないということでございます委員長宮本君。いや、全くそれは通りませんね。あの最初の答弁は、2月10日の国有財産審議会以前には、 予断を与えるよようななこととはやっていないと最初確認したとおりですよね私学審の申請よりもまだ前から物事は動いていると、おかしいと思って調べたら、6月20日にはもうすでに、こんなお墨付きまで渡してですね、えー、もうその見通しで動くことを認めてきていると。だから私は、このまさに文書に書いているとおりですよあのあなたあの、あなた方の近畿財務局と大阪府私学審はですね、示し合わせて、 お互いに 手, を手に手を取り合って、ですね、えー、手はずを整えて、この森友学園が開校できるように、えー、手はずを整えてやったということになるんじゃないですか、そういう立場でやってきたんでしょう。佐川理財局長お答え申し上げます。 ほかにも例があることはもう答弁申し上げたとおりでございます。えー、それで委員が最初にご紹介になった文書にありますように、わざわざ当然のことながらでございますが、私学審や国有審においての答申を得た後でなければ、そういうふうになりませんというふうにわざわざ書いてあるわけでございます。そんなことは当たり前じゃないか、その前から決まってるなんていう話が書ったら、やらなおっじゃないですか、そうじゃないんですよ、そうではあるが、もう今からは段取りしてもらって結構だという、そういう、これはお墨付きを与えてるから問題だって言ってるわけでしょ。 最初の答弁と食い違うと、虚偽答弁じゃないかということは私は申し上げてるんですよ。何度聞いてもそういう答弁だったら、それはもういいですよ。このね、このね、この友田修一さんという人は、お珍しいことに、肩書が近畿財務局長を心得という、そういう肩書になってるんですねあの。この人はですね、2014年6月27日に近畿財務局長を心得兼、 理財部長兼務、近畿財務局総務部長となり、そのわずか4日後の2014年7月1日、関東財務局東京財務事務所長にて転出をしております。間違いないなですね佐川理財局長 お答え申し上げます。あの今、委員ご指摘の心得ということでございますが、これはあの財務省におきまして、上位の官職が空席となった際に、下位の官職の者が空席となった上位の官職を兼務する等の際に発令しているものでございます。えー、本件につきましては、前任の近畿財務局長が6月27日付で異動となります。 また、後任者の発令、7月4日ということでございましたので、財務局長が空席となる期間が生じますので、業務遂行に支障がないように、近畿財務局長において、総務部長であったこの友達に近畿財務局長の心得を発令したものでございます委員長宮本君。6月27日に、まあ、異動になった人というのは、財務省辞めてるんですが、江田弘直樹さんという福山市長を務めている方、この方が6月27日に、 えー、移動してお辞めになっているわけですねその後今の方がですね、あの友田さんが心得ということになっております今この友田周一氏は何をやっておられますか佐川理財局長、えー、お答え申し上げます大変恐縮でございますが友田氏が今どの感触になるかちょっと私存じしません委員長 山本君この方は2016年7月1日、財務省を退職しております。今日は内閣人事局にも来ていただいております。昨年12月20日付の国家公務員法第106条の25代項等の規定に基づく国家公務員の再就職状況の報告、平成28年7月1日から同年9月30日分において、164番、友田修一氏の再就職はどのように報告されておりますか。 内閣官房加瀬内閣人事局内閣審議官お答え申し上げます、平成二十八年七月一日に元財務省大臣官房付きで退職された友田修一氏については、国家公務員法第1 0六条の二十四第二項の規定に基づく 再就職条件の届け出によりますと、平成二十八年九月一日に再就職をされ、再就職先は飯能信用金庫、再就職先における地位は執行役員、監査部長となっております宮本君。昨年七月一日付で退職をし、わずか二か月後には金融機関に役員として天下っているわけです。しかも埼玉県飯能市は、友達が退職時まで勤めていた関東財務局の管内であります。 まあ、しかし今は既に財務省におられない方に聞くわけにはいきません。この友田修一氏が、二0 1四年七月一日付で関東財務局に移動した後、近畿財務局長に就任したのが、富永哲夫氏であります。富永氏は現在、国土交通省政策統括官という役職にございます。今日は来ていただいておりますけれども、富永政策統括官、あなたが二0 1四年七月一日、近畿財務局長に就任した当時、 この森友学園への国有地の貸し付けにあたって承諾書を出していることは、友田修一局長心得から引き継ぎを受けたか、また知っていたか、いかがですか。国土交通省富永政策統括官。お答え申し上げます。お尋ねの件につきましては、現在、本件を担当している者が責任を持って、 対応していいるところでございます私がこの場に出させていただいておりますのは、国土交通省の政策統括官としてでございまして、本件についてお答えする立場にはございません委員長宮本君、この承諾書が振り出された翌日、2014年7月1日付で、近畿財務局長に就任されたことはお認めになりますか富永政 策, 政策統括官。 えっと、私の経歴についてでございますので、あのー、記憶が間違わなければ、7月1日ではなくて、7月4日であったかと思います山本君。じゃあ、5日後に就任されたわけですね。富永さんね、あなたは2015年2月10日の第123回国有財産近畿地方審議会の時も、2015年5月29日、当該国有地の10年の定期借地と、 10年以内の買い取りの特約を結んだときも、近畿財務局長でありました。あなたはそれを知っておりましたね佐川理財局長<笑>あ、ねあの。近畿財務局の国有財産行政でございますが、平成27年2月の10日に、 国有財産近畿地方審議会が開催してございます。そこの地方審議会は当然のことながら近畿財務局全体として承知しているということでございます委員長宮本君。まあ答弁しないんだったら本当に話にならないんですね。真相を解明し、国民の理解と納得を得ようという姿勢が全く見られないと、まさに隠蔽だと言わなければなりません。では仕方がありません。富永哲夫国土交通政策統括官は2014年 七7月4日から2015年7月7日まで約1年間、近畿財務局長でありました。その後をいで、2015年7月7日だと思うんですが、近畿財務局長に就任したのが、竹内良樹氏、現財務省国際局長であります。竹内国際局長、あなたは昨年6月20日、まさにこの豊中市野田町の国有地を、 八億二千万円も値引きして、森友学園にわずか一億三千四百万円で売却した時の。近畿財務局長でしたね。佐川理財局長。国際局 長, 際局長ですよ。ええ、二十八年の六月二十日の、あの売却の時の、ご契約のお話でございます。 二十八年の六月の二十日でございますれば、えー、それはあの近畿財務局長は竹内ではなかったんではないかと思います宮本君、誰ですか。佐川財局お、えー、答え申し上げます。今、ちょっと手元に正確な日明ございませんが、六月の二十の日以前に人事異動がございましたので、えー、現在の近畿財務局長であるというふうに思います。委員長宮本君誰ですか 川局長、えー、現在の近畿財務局長はあ、南近畿財務局長でございます宮 本,、ね、宮本君あの。とにかく、この当時の方々にですね、語っていただかなければですね、どういうやり取りが現場であったのか、やっぱり分からないんですよ、書類はすべて廃棄していると、そしてあの分からないという答弁が一方で出るそれなら 池田さんにとか、あるいは先ほどの富永さんに語ってくれと言っても、それはもう語れないというのではです、ね、本当にあの審議はこれ以上深まらないというふうに思います。すでに野党が参考人招致を要求している迫田秀則元理財局長、現国税庁長官をはじめ、この件に関わった人たちは、みんなですね、出てきていただいて、語っていただくと、そのことが、えー、まず第一でありまして、そのような、これを、 拒んでいるという状況では、納得できないと思っている国民の理解は絶対に得られないということを申し上げておきたいというふうに思います。さて、今回の事件で解明されていない疑惑の一つが、校舎の建設費をめぐる三種類の価格の問題であります。2015年2月の第123回近畿地方審議会においても、森友学園への国有地売却について、小学校校舎の建設費に寄付を見込んでいることなど、 森友学園の収支計画が議論になっております収支計画書ではこの校舎の建設費はいくらとなっておりますか理財局長、えー、佐川理財局長 申し上げま後者 の, の建築費と個別のところについてのそのエビデンスはもらってございません、それから収支計画書そのものにつきましては、これはあのそれぞれの法人の事業経営内容そのものでございますので、その点につきましては、えー、情報公開法の関係上、開示できないというふうになってございます委員長宮本君あの大阪府、大阪府はですね、すでにあの7億5億五千万ということを、5 6百万ということを明かしてです、ねで、これはまあ虚偽の申請である可能性があると。 これ告発を検討していると報じられているわけですね。あの七億五千六百万円であれば。同じく財務省も告発すべきだというふうに思うんですが、いかがですか。佐川理財局長。あのお答え申し上げます、えー。私どもの大阪府がその告発をするかどうか承知でございませんので。私どもとしてのコメントを差し控えさせてください。委員長。宮本君。あの大阪府がどうあれ。 あの理財局は、近畿財務局は問題なしとすると、こういうことですね。佐川理財局長あの今申し上げましたように、収支計画について、えー、申し上げることはできないということでございますい<笑>宮本君。いやいや、ここで言えないということと、えー、その校舎の建設費に虚偽があろうが、なんであろうが、七億五千六百万であろうが、 あの大阪府がどうしようがあの、国のあなた方はお構いなしと、結構と、こういう態度でいくということですね。佐川理財局長あの私ども、さまざまな法令と契約に基づいて、はい、行政をしておりますので、えー、それぞれの状況に応じて適切に判断してまいりたいというふうに思います宮本君。あまり適切にに判断するように見えないので 聞いてるんですね極めて答弁がこのほの流れでも不適切だから聞いてるわけですよ。さて、えー、財務省は3月12日付で、森友学園に対し通知書を発しました、えー。売却した土地について、契約書の26条に従い、買い戻し特約を発動して、えー、買い戻しを請求する、あるいは32条に従い、契約解除の権利を行使し、現状回復を求める。 こういうことになると思うんですがこれどういう基準で、えー、どういうふうに求めていくんですか佐川理財局長お答え申し上げますあの三月十日に森友学園が設置認可の申請を取り下げましたのであの委員がおっしゃいましたとおり私ども三月十二日に えー、売買契約上の森友学園の義務、えー、今月末までに本県土地を小学校の様子に供する義務が果たせない見込みというふうになりまして、国として今後、土地の返還を求める契約上の権利を行使することになるので、森友学園に伝えたところでございます。いずれにしましても、えー、これにつきましては、この法令と契約に基づきまして、えー、適切に対応していきたいというふうに考えます委員長宮本君、えー、籠池理事長はですね、 この土地の建物に固執する発言をしております。再度認可申請をして、小学校をこの場所で開校すると、今も言い続けております。仮に森友学園が買い戻しを拒否して、売買契約の解除の適合性が裁判に委ねられる事態も想定されると思うんですが、いかがですか。佐川理財局長。あの、現行は、 契約に基づいてきちんと対応していきたいと思いますが、今、委員がおっしゃったような事態、家庭 の, のことでございますので、その点についてのコメントを差し控えますが、さまざまな状況が出てきていさまざまな状況に応じ、われわれ、法令と契約に基づいて適切に対応してまいりたいと思います宮本君。いやいや、さまざまな状況が出てきたら、さまざまに対応すると言うけれどもですね、私に対しても財務省は売買契約を結ぶまでの交渉過程について、面談記録などはすべて廃棄したと。 こう答弁してるじゃありませんか、契約者同士の訴訟リスクもある国有地の売却、こういう問題をですね、6月の20日の売買契約書ができたら、そそくさと廃棄すると、もしこれ、訴訟になった場合に、改めて出さなきゃならなくなったら、そういうときには出てくるんですか。佐川理財お答え申し上げます。 あの私ども財務省の中で、えー、公文書管理法に基づいて、えー、文書管理規則を作ってございますが、えー、その中にはきちんと決裁文書で、えー、契約書、あるいはあ相手方から提出された売り払い申請書、登記関係書等々ですね、す、え、べ、ー、て、えー、ファイルして保存してございますので、えー、仮にそういうことになりますれば、そうした書類に基づいて対応してまいりたいという宮本君、きちっと対応できると、それはここで断言できるわけですね。 佐川理大局長。適切に対応してまいりたいと思います委員長宮本君、えー、もう時間が来ましたの で, です、ねあのえー、残りはまた次の機会に譲りたいと思うんですけれども、大臣はですね、去る2月21日の党委員会での私のやりとりで、私が国有財産近畿地方審議会を開催して、 本県土地のその後の状況について報告して、議論せよと、こう要求したのに対して、今後の地方審議会において報告はさせたいと、こう答弁をされました。早々に近畿地方審議会を開いて、報告をすると、この点についてはよろしいですね。麻生財務大臣 これ見事の21日のこの委員会で答弁したところですけれども、その後、森友学園の方から小学校設置の認可申請を取り下げということになっております、したがってさまざまな動きがありますが、次回の地方審議会の開催日程について、他の審議案件もあることから現在、日程を調整をいたさせております、決まり次第、地方審議会を開催し、報告させていただきたいと思います。委員長宮本君 この問題についての国民のやっぱり怒りが高いのはです、ねあの、国民の共有財産であるべき国有地が、最初はまあ非公開という形で、破格の値段で、えー、売られたということが明らかになった、えー、中身を見たら、8億2000万という値引きがされているけれども、その値引きの根拠というものも、えー、国会でまあこうしてお尋ねしてもです、ね、釈然としないと。 そして文書は廃棄したと言いながら、そのご当人を出してくれと言っても出さない、そのご当人に聞いてくれと言っても、聞いてももらえないと。こんなことで納得しようがないわけですよね。あの引き続き、えー、数々の問題が残されております。とりわけ、政治家の関与、責任の徹底解明が必要であることは言うまでもありません。えー、引き続き、私どもも徹底解明に向けて、えー 頑張るということを申し上げて、私の質問を終わりたいと思います。